なんな、そんなこと言ってないじゃん。うん、ここになるかここになればいいじゃん。やだ。やだ。俺もやだ。やだ。やだっつってなここだよな。<笑>だから言ったじゃ ん, ここ<笑>じゃんここ<笑>、終了。 フリ ー, ー, ー, ー, ー, ー<笑>、うん。うしたん、うんうん、もっと飲むの俺は。 これどうしたのううん、うん大丈夫大丈夫しょうちゃんも飲まないのこれはいいかな氷がない氷がないよ氷がーないねうんしょうちゃん作ってしょうちゃんしょうちゃん作って作りましょうかいいも おお酒がないソウ ち, ち, <笑> ち, ちゃんも飲もう。やーだ。 <笑><笑>そうう、ね、うん、うんに急どうしフフフ。<笑><笑><ねえ><笑> すきな人1番誰いひな1ばんだれよじゃあ2番はだれ2ば、うん2番はだれえー2番か2番目に好きなんだんはやくいないよ怖いなあお酒飲む早言にはくいってんの怖いなあけど。じゃあ一番くいってんのおにいさんはやくん うーん、うーん、うーん。うん、<笑>ずっと一人言ってくれるんですかうん。やすい、うん、しんちん。やすいしんちん。どうも、ね。いらない、いらない、いらない、飲まない、はいうこ。飲まない、飲まない。飲うーん、うーん、あのこと嫌いなの。そんなこと言ってないじゃん。うーん。え、ね、飲むんこれ。うーん。うーん。うーん。よ、う、く、ん、なるか。やだ。 こ, こになればいいじゃん や, ーだやだやだ俺もやだやーだっつってもやー だ, やー だ, やー だ, やーだ俺もやだよやー俺もやだはい分かったないまだ寝ないから寝ないけどあー寝ないかもあーあーあーー<笑>ーーー<笑>あああああああっああっあああああああああああああん。あああああかんああかああああああああああ しないから離して皆さま離して離します離してもうね大丈夫離さないよ大丈夫やだもう俺ここでなるもうここでなる<笑><笑>だから言ったじゃんよ<笑>だから言ってるじゃ ん, るじゃん<笑>うんうちゅちゅうんあああああああああああ よ<笑>しょちちちちちゃゃゃゃゃんやだりょうちゃんややだりょうちゃんりょうちゃんりょうちゃんんん<笑>まだ飲むの うん。いいけど。あんま無理しないでね。<笑>うん。はぁ。力強いな、お、う、前、ん。じゃあ、飲んで。カモーン。なんでいやぁ、ま、まだ飲むから。<笑>カモーン。<笑>なんでそんな酔ってんの何があったの<笑>え なんもないんだよな、もう。な、う ん, う ん, うん、うん、もないけど、飲みたい<笑>、うん<笑>うん、ないね。んでしょ、ちゃん、飲んでくれないんでしと女だからだよ。二<笑>人とも酔っ払ったらダメじゃん。いいじゃんいいじゃん早く来てよ。いいじゃん来てよ。いい いいじゃん、別に。うん。寝るんでしょ、それってどういいじゃん、俺がどういここうやって、こうやって寝るといいじう<笑>ーん。めんどくさいな、ほんとに。こうやって寝るといいの寝るといいのはい。せーの。ーよいしょ。うん こういうとき俺、ヘルパーの免許持ってよかったと思ってる。ういやうん。<笑>ういい、りゅうん、ちゃん、りゅうちゃん。うん。あ、危ない、痛いでしょ、今。ああ。大丈夫。もうちょっと。うん。よいしょ。うん。はい。うん。はいはい。はい、行かないよ。行きません。うん、もう行きません。うん。アレクサー、電気消して。はい。なんで電気消すのよ何 何で全然消すのよ。なんでよ。痛い痛い痛い。<笑>何でもう。もうやめてよ。俺は、全然酔っ払ってないのよもういいよ。違う違う違う違う。マ ジ, マ, ジ マ, ジマジでマジでマジで。マジでマジで。そこら辺。そこらでそこらで。違う違う違う違う。ちょっと待って、ちょっと待って。力強いからちょっと。<笑>はい。ねってる。ででで はいもうてってでやらせてよ<笑>はいというわけでモニタリングをやってありました<笑>今回のモニタリングなんですけれども急に泥酔し始めたら年下彼氏はどういう反応をするかをやってました<笑>どうよえ怖、怖い怖い怖い<笑>怖い怖い怖いトイレ行ってさ戻ってきたら泥酔してるっていう<笑> まあ、なくもない。泣くもないけど、えー、俺がこんなに泥酔することありますか。あるよ。<笑> あ, あ, る あ, るあるあるあるあるある。<笑>でも、ここ最近なくない。ここ最近はだって、ね、なかなか外で飲めなかったりするから。<笑>まあ、そういうのないかもしれないけど。うんうん、ちょっと怖い。<笑><笑>ちょっとね、悪いね、酔い方をした。 演技だったね、うん、ちょっと申し訳なかったけどいやいやいや全然全然うんでもさちょっと感心したのがさ、うん、なんかほら変な寝方してるのにもかかわらずさちゃんとベッドまでさ持っていけるっていうのすごいと思った<笑>んかね持ていけるだろう<笑><笑>いやいやいや<笑>ありがとう優しい<笑>ね危な い, ないもうこれで安心だよねなんかいつでも泥酔できるっていうのが分かったいやいや だってさ、昔覚えてない、覚えてるよね。だって階段で。だ、言っていい話、それ。うもちろん。階段でさ、肋骨折ったんだからさ、<笑>泥水して肋骨折ったんだから、それ、心配になるよね。違う違う、あれは。あ<笑>そうそ う, そう言い訳ができなかった。<笑>泥水して階段からこけたんだと。いや、怖い怖い怖い。そういうこともあるからね。うん。うん 介護ヘルパーの免許の資格持っってたんだっけさ、うんうん、すすがで俺も翔ちゃんが逆にああなったらもうどうしようもないもんな。<笑>はい。というわけで、<笑>はい<笑>今回はですね、翔、はい、ちゃんにモニタリングをやってみました。いかがだったでしょうか面白いと思っていただければチャンネル登録と、えー、よかったと思っていただけたら高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、ティックトックもお願いします。ますではま た, また。僕の演技がいいと思ったらオファーください。<笑><笑> <笑>酔っぱい役<笑>